私たちはいろんな人がいる個性的なカラスですが日本語を正しく使えるより日本人らしく使える方が難しくて大切ですねでは今日一日中バス旅行を楽しみましょうじゃんけんほいじゃんけんほいはい私強いねパーの人後ろに、えー、やってください てててててう と, もとりあえずあとでね。 辛い あ, ーあとちょっとチーズとか入ってるから嫌いな人はダメかもしれない。おー おお気いいね、だからまっすぐ立とうとするんだよ、俺に対して。だから、自然に直しちゃうんだよね。だけど 먹을거파는데가 봐, 봐요 熊野プーさんね、ディズニーのね、あれ、結構、蜂蜜好きですよね。<笑>はい。どっちが好きですか おや<音楽>、oh, yeah.